よっしゃ、テイルズ・オブ・ベスペリア。えー、続きからやっていこう。えー、前回ね、チカロウにとらわれていたんですけど、まあ、なんとか逃げ延びて、でエステリーゼっていうね、まあ女子、お姫様となんかね、なんか仲間になった感的なね、そんな感じなんですよ。で、まあ、フレンっていうお友達をね、探しに行くんですけど、 まあ、どこにいるんだみたいな。まあ、探すために、この街を、ね、ちょっと出て、まあ、バイバイしようかみたいなさ。そういう感じみたいなんですけど。でよ。下町に戻ったところで、まあ、何かできるってわけじゃないと思うんだけど。Hey,、you. なんかいい髪型してんね町街の人はみんな親切よね。下町にも、たまに橋を運ぶよ。 運ぶのよ下町は活気に溢れてて気さくな人が多くて大好きよ。じゃあ下町行けばいいじゃん、そんな言うなら。あもう。あ、今こっち用はない。はい。デート封鎖の緊急命令が出ている。何人たりとも通すわけにいかない。はーい。あこれ下町行けばいいんだよな。あなたはどうした道に迷ったかデートは広いからな。 慣れてない旅人がよく迷うんだテイトは大きく三つのエリアに分かれているいやその三つのエリアを教えてほしかったななそこの脱獄者待つのであるここが年貢の納め時なのだバカモーン論書はいいからさっさと取り押さえるのだな、どうしましょうなもん こうすんに決まってんだろ う,、うん う, どう。すげえいいコントロール。下町に逃げるぞ。ほ、ま、ら、あ、逃げたところでよ。ここ捕まるじゃんね。そのうち。でまあ下町に逃げて、その先から出口があるのかな。おゆ有利。どこに行ったったんじゃ。 ちょいとお城に招待受けて優雅なひと時を満喫してた何ーにをのんきなえその娘さんはこんにちはエステリーゼと申しますてか水ことづいてるすげえ<笑>いやこりゃご丁寧に<笑>いやそれよりも騎士だんじゃよ下町の山上には目もくれずお前さんを探しておったぞ やはり騎士団と揉めたんじゃないまそんなとこだラピードは戻ってるかうん何か袋をくわえておったようじゃがその袋はお前さんの部屋に置いてあるはずじゃよなら後で取りに行って振ってみないい音するぜモルディオも楽しんでたモルディオさんに会ったのか当人は逃げちまったけどなアスピオって町の有名人らしいんだ 逃げたということはやはりわしら騙されてああ家も空き家だったし貴族って肩書きも怪しいなそうかアクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだなうん怖がなくてどうにも動かん。 残りの水でしばらくは大丈夫だよなうんじゃが長くはもたんよあと腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの騎士団は何もしてくれねえしやっぱ泥棒本人からコア取り戻すしかねえなまさかモルディオを追いかけて結界の外に出るつもりか心配すんなよちょっくらいってすぐに戻ってくっから <笑>誰が心配なんぞするかちょうどいい機会じゃしばらく帰ってこんでいいはあなんだよそれお前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける前にフレンも言っておったぞユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな<笑>余計なお世話だってのまあ確かにね ここでずっといてもね。で、ま、とりあえず、あなんか売ってくれる噴水はなんとか落ち着いたみたいだな。心置きなく買い物できるだろう。あお、おばさんかと思ったらおじさんだった。んでまあ、ここ、家。 おこ酒場へい、有利のバカ。心配したんだから、うわんワンワン。ちゃイと聞いてくれ、この前、えらいッピーさんがこの宿屋に寄ったんよ。そしたらの、髪の長い男だったんよ。私私のことですね、それ。もしかしてあなたが例のあなたの件で、ここも大騒ぎだったんですよ。なになに おかみさんが面白くてさ、旅の相談も忘れて見入っちゃったよ。おかみさんのゴールデンフィンガーは相変わらず切れ味だね。何言ってんだ母ちゃんに会ったか指突っ込まれただろう。何何、ちょっとやめてよ。あら、あんた、うろうろしてんのピシタがさあんたを探してるわよ。え母ちゃんこれ。え、待って、ここじゃないのか入り口。自分の部屋。 こっちから行けないいのか。あセーブあるぞ。ま、あ一応セーブしとく ん, んで、じゃあこっちから入る有利の部屋。こっちは客室か。なるほど。ん, んで、 休憩しますかああしとこうかじゃ あ, あれワンコロいると思ったけどいない ね, いないねあれどこ行ったんだろうこっちはこ何してんの戻ってたのかまた無茶しやがってあれワンコロは うん、帝都を守るから守っている。まあまあまあ、そりゃい い, いいや、今は。ん下町のことは心配するな。お前さんがいなくてもしっかり守るわしらの力でな。わしだってこの町の自治会長としてのプライドワールがあるからの。う頑張れ。こっちか。 ユーリドー・ドーエルよくも可愛い部下を二人もおなわだ神妙におなわにつけま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわやれやれいつもいつも騒がしいやつだなこれで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ 何々、何もしなくはしゃいでぽっくりいくなよ。お前さんこそ、のたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじいさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。 あらららららららららららららら これはなんか意味ないのでは。<笑>彼女を泣かせるんじゃないよ。何勝手なこと言ってんだ。で、ちょ、っと押すなって。あ, あ、もう今叩いたやつ覚えたけよ。花の町ハルルに行くのなら、ほら、これ持ってきた。ワールド誰だよくれたの。<笑>こんなガヤガヤした中でワールドマップに起こすね。静か。これ道しか書いてねえじゃん。仕方ないだろう。 普通の人は街を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドン砦に行くといい。誰だよ<笑>。くれたの？誰なんだよ。てか何もう地図自分でかい？歩いて書いて埋めろとかさ、もう過ぎた原。原版過ぎた原発。原爆井の戦とかなんか地図作った人。そっち方面の人だろう。う完全にえすげえ。いろんなのくれるんだけど、みんな？ 半端ねこれもやっぱりユーリを逃がすためのサンなんだな。みな さ, さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ厄介ナいができて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ、金まで入れたのこんなの受け取れるかええ、待てイどけいしょうがね。え。一旦もらっとくか。 何を何事だ。ラピード狙って、ネロたタロ。おいしいやつだな。犬じゃあ、まずは北のデイドントリデりでなあ。はい。どこまでしょがわがねえけど。ま、よろしくな、エステル。エステル。 エステリーさすがに長いと。はい。えあれエステルエステルエステこちらこそよろしくお願いします。ユーリしばらく留守にするぜ。行ってきます。でもラピードからパーティーに加わると。 でまあ町を離れて取りれに向かうとわあーなんかあーなんかもうどうちょっと待って<笑>普通にでけえのいるんだけどはいどうなんだろうラピードもさ戦ってくれる戦ってくれるいいね何何何何何何何何シャープですおお攻撃力上がる系ねはい いいよサザン カ, ーザンカーちょっと待って待って主人主<笑>人剣のさ剣があれなの犬なんだなだいいねそういうことねおな何これええエアールホウセンだけだああまあまあまあ材料的なことでちょっと待ってね称号とか これ大事だから。あ、レザーブーツこれ装備しとこうえーと、ステータスとかかなで、えー、下町の青年。剣士。コンボ少子。あ、これさ、特にあれかなアタッチメントってなんだこれステータスに直結するわけじゃないのかななんだ、アタッチメントって。 で、なんか、回転できると。なるほどね。なんかあるよ。キャンプ的な随分と程度から離れたな。ええ、ここまで逃げてくれば大丈夫でしょう。さあな。無駄に、連中しつこいからな。ワン。ん無。 どうも。誰だあんたら。こんちゃ。いらっしゃいませ。お店旅客。冒険王だ。お兄ちゃん、もっとアイスくしてよ。すまん、カレン。ほんとごめんなさい。私はカレン。こっちはリッチ。リッチ。金持ち。旅をしながら宿を提供してるんです。あ、なるほど。冒険王とは。 まだ大きく出たもんだ先帝の弟君レギン、うん、皇, 皇帝皇なんて読むのこれ<笑>皇帝皇帝でいいのかな皇帝殿下が冒険好きでそう呼ばれていましたねええー、まさにレギン殿下で殿下からいただいた名前なんです我々が尊敬するお方だ ふん、そりゃまた恐れ多い。ご夫婦ですかそうなんです。夫婦なんてそんな。夫婦に見えるか違うのですね。失礼しました。あ、一泊。ああ、ただならいいよ。ゆっくり休め。<笑>いいじゃん。いいじゃん、その感じ。なんか、雑というか、接客慣れしてない感がいいよ。 ありがとな。OK。であこの人たちは多分そこらじにいるんだろうね。OK。これなんだろう。こっちも行けんのあフィールドに出るだけ。っていうかさ、普通に魔物に襲われる可能性大なんだけど、ここ。あー、早っ。ちょっとなんかさ、 駆けつけんの早かったね今。ほら、ほらほらほらほらほらもう大したことないよこいつら犬 は, 犬はこっちの方が強えんだっていうのねもう見せつけなきゃダメだからねほらキノコメイプルストーリーだけだぞメイプルストーリーもうキノコといったらメイプルストーリーみたいなさ勝手な偏見なんだけど やってもないやってはないけどねこれ鳥でデイドン鳥でえここでもなんかさ追われたりしてんのかなてか通 れ, 通れんのこれ どうかな、まあんま目立たないようにな。はい、私も早くフレに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますかえ、そんなさ、簡単に通れるのかな本当に分かってるのかね はいいらっしゃい今日はいい品入ってるよかの検証アッサムが打ったスキルの宿った名犬だ旅をするならスキルは重要だよぜひお試しあれスキルってスキルとは武器に宿った戦闘技術のこと戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが検証アッサムは 特殊な方法を用いその技術を武器に封じ込めたボディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能があるまあそういうことかなるほど武器を使い続けることでその武器に宿ったスキルを装備者に還元することができるえーいい欲しいそれお嬢さん物知りだなまあそういうことだ 昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありましたへぇ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさなるほどねスキルのない単純に攻撃力の高い武器もある戦い方好みだけどね 武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点でお前さんのボディブラスティアに収められるその武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるがもしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけないまあそのが多いけどまあいいやスキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っているなるほど スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがあるすげえいっぱいあるストレングス34とかすごいね例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がるこの門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表しているどう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ 全部説明してると、日が暮れちまうんでなもうすごいよ。HP がすでに2000を超えてるのを見てしまったよな。今のでわかったかはい、わかりました。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。おっさん、こんな場所で商売やって繁盛してんのいや俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。 砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ、うんうん。聞いてないと。え、何か言いました。情報を集めてくるから、そこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ。持って行きな。 そんな古くてページの抜けた本でよければねおありがとうございますその本面白いの面白いですよ後で有利にも貸してあげますねバトルブックなかなかな<笑>戦闘マニアだねえっ、ー、とスキルの情報も書かれているので 情報を聞き逃した場合は確認してみましょう。ケ、OK、ー。なんか売ってるこれから花の町、ハルルに向かうところなんです。あそこは薬の素材とかが豊富ですからね。なるほど。倉庫あ、な、入れないんだ。ここは、この鳥の倉庫だ。我ら、ギルド・ ワルシェが管理させててもらってる倉庫の中はとても散らかっているから今は入らないでもらいたいんだいやもう勝手にねいろいろ取っていくから大丈夫ですよおーんあそういう感じなんかないかななんか取れそうだけどねこんだけあればここにある食材は我々警備併用の備蓄 誠とに申し訳ありませんがお譲りすることはできかねます。というね、やつ。で、ここら辺をは、あ、いいね、なんかある。アップルグミ、いいね。で、なんか登れるのはなんかあんのかんお 何おなんか何してんのこんなところまでんこんなとこまで来ちゃいかんよ見ての通り こ, こから下からはここが見えない最高の場所なんだからサボってんなこの人悪いなあいついねえぞってなるぞそのうちなあ休憩交代とかさ多分来ねえななってると思うよ え、誰<笑>おいおいこんにちはあの何が見えるんです人の営み悪なき生きることへの執着、うん、どうして人はそうまでして生きる独占された技術を奪い合い大切なものを傷つけてまでして うん、ブラスティアのことか<笑>人の気持ちまでは分からねえけど何の因果がこの世に生まれてきちまった以上やれるだけのことをして精一杯生きようとするのは普通のことだと俺は思うぜそれもまた心理かあっおい行っちゃいました。 なんんだったんでしょうとりあえず鼻息が悪かったね。<笑>さあな暑いと変なのが増えるって言うしな。暑いですまあ、汗もとかね。暑いとね。まあとりあえずどうなんだろう、これは。あこっち行けねえや。じゃあまあ、あ戻ればいいのかな。 うーんまあ、あれは誰なんだっていう、そういう話で、あなんかあるこれ。ナもねア。ここは兵士専用の詰め所になっております。関係のない方の立ち入りはご遠慮いただいております。そういうの入ってきた瞬間にいてほしいよね。ねうろつろしちゃったよね。 え、hmm? なになになになにそんなやばいのかおーイノシシあやばい早く早く走れ走れよし退避は完了した扉を閉めろ平門を待ちなさいまだ残された人があーあーあーやばいやばいやばいやば い, いやこれああもうやばいねこれは死んでしまうよこんなのあれ 全部魔物なの。デートを出て早々にとんでもないもんにあったな。俺、なんかついてんのか。ついてるだろうね。主人公だし。もう。な、なんだ、お前。うわ、うわ、やめろ。 止まったエステルはそこで待っておいユリは女の子<笑>はいはいあっなになになにああそれは置いてっちゃダメなやつ。 早く避難してくださいお人形ママのお人形離してくださいここで待ってろ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 本当に助かりましたえかっこいいんですけどみんなが無事で本当によかった あ, あれ<笑>安心した途端それかよ結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね あんななな大軍で来らられたら結界が欲しくなるなここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう、う結界は貴重品だそうですよね。今の技術では作り出せませんから。え、じゃあどうやってさ、今のテートは守ってるんだろうね、それよ。ブラスティアを生み出した古代ゲラヨス文明の技術が蘇みがえればいいのに。 ね、え滅んんじゃったででなんでしょうかそれがよみがえっても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいなそこの二人少し話を聞かせてもらいたいだからなぜに倒せんのだ魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるものを簡単に倒せる魔物じゃない何度言えばわかるんだ 貴様は我々の実力を侮るというのだね。や、やろうじゃあ、するなさっきの仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らすあ、なにこれさっきのザギとかいうやつの同じグループ これだからギルドの連中はあの様子じゃ門を抜けんのは無理だなそんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに騎士に捕まるのも面倒だ別の道を探そうなるほどねまあ別の道って言ったら多分上なのかなお ねえあなた私の下で働かない報酬は弾むわよいや大丈夫ですボスに対して失礼だぞ返事はどうした名乗りもせずに金でつるのは失礼って言わないんだないや勉強になったわお前予想通り面白い子ね私はギルド ギルドとマルシェのカウフマンよカウフマンはいはい商売から流通まで押し切らせてもらってるわ、うんギルドね私今困ってるのよこの地響きの元凶のせいで あんま想像したくね。えけど、これって魔物の仕業なのか？ええ、平原の主のね。平原の主魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？先を急いでるんです。そう！ 平原の主が去るのを待つしかないんじゃない焦っても仕方ねえってわけだ待ってなんていられません私他の人にも聞いてきます不正<笑>はしないなみたいなどうすんのよ兄貴みたいな流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの主さえ去れば あなたを雇って強行突破って作戦があるけど協力する気はなさそうね。護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに、今更助けてくれはないでしょう。う当然、騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。 へ自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだなそのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわならその根性で平原の主も何とかしてくれここから西クオイの森に行きなさいその森を抜ければ平原の向こうに出られるわけどあんたらはそこを通らない ってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子はもっと好きだけど。礼は言っとくよ。ありがとな、お姉さん。仕事の話はまた縁があれば。うんまあ、どうせ戦うってことになるんだろうね。 なんかしらね魔物がいっぱい出る道みたいなえ捨てる。ちょっと休憩です魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんからあそうじゃあ一人で抜け道を行くことにするわえっわかったんですかあ待ってください有利ちょくちょく意地悪だよね<笑>まあまあまあそこがまたいい 心でもあるんだけど、まあ、やっぱ好きだからかな、以上でしちゃうのは。一人旅になれたのに僕でもさすがに平原主には腰が引けちゃいますね。てかね、結構町の程度の外で住んでる人いるんだね。平原主が現れたとなると、旅の計画が練り直す必要がありそうだな。ねえ。とまあ、とりあえずさ。 宿屋とかにあんのかここ。そもそも宿屋。ああ、なんかセーブあったわ。まあ、とりあえずここでセーブをしてだな。んで、じゃあ次は、あれですね。区内の森に行って、そっから、えー、平原を抜けるという感じになるね。 は い, い、じゃあ今回じゃあこのぐらいにしてね。また次にします。お疲れ様でした。バイちゃーん。